はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日は久しぶりに自作のラーメンを動画撮影していこうと思います。早速なんですけど、今日作るラーメンを発表したいと思います。 今日作るラーメンはですね、僕の大好きな中本さんで出されている猛虎タンメン。これを僕なりにアレンジした、まあ、ラーメンを作っていこうかなと思っております。僕もね、中本さんが大好きでして、何回も食べてはいるんですけれども、なかなかね、ちょっとこれを作るのってかなり難しいと思うんですよ。完全再現っていうのは、ちょっとね、僕の力量ではできないと思うので、これラスカルなりのアレンジを加えたラーメンを 本日は作っていいこうと思います本日のですねスープに使う動物系の素材具材なんですがこちらを用意させていただきました基本ベースはね鳥を中心に作っていこうと思うんですけれどもまずはこちら親鳥の柄と親鳥の丸鶏でこっちが若鶏の丸鶏に鳥だけだとちょっとねバランスが弱くなってしまうのでここに豚の背柄を用意いたしました今回使用する 骨やお肉系はこんなもんでございます。え、早速ね、これを使って調理していきたいと思います。ひとまずね、これ、寸胴の方に先ほど説明した具材を入れていく前に、まあ、結構ね、こういった冷凍の食材、血合いがついてますんで、水洗いをしてね、その血合いを流しながら寸胴の方に入れていきたいと思います。まず洗っていく食材はこちらの背柄でございますね。よいしょ。 続いてはこちらの親鳥の丸鶏ですねまあ軽くでいいでしょうこれもで続いてこの冷凍丸鶏とおいオッケー続いてこちらの柄ですねまあ普通にこう生活してるとさこういう鳥柄って見る機会はないと思うんだけどこれ柄はこんな感じでございますねまあねこちらの柄はあんまりねお肉はついておりません骨がメインとなっております で、このお肉たちなんですけれども、新旦というか、すごくね、繊細なラーメンを作るときは、親鳥も若鳥もそうだし、もちろんね、骨だけもそうなんですけど、適正のね、炊き時間だったり、温度も全く違うので、そういったね、ラーメンを作るときは、僕もね、入れるタイミングだったりとか、温度を分けたりするんですけど、でも、本日はいいんです。がっついとね、男らしく、もう全部まとめて炊いていきましょう。ごめんなさい。先ほどね、動物系の素材は全部紹介したつもりだったんだけど、一個忘れてた ものがありままして鳥のもみじでございますこれもしっかりと油も出ますし入荷の手助けもしてくれるんですよこれも今回は 1kg 入れていきましょうドンとそしたらこちらの具材を入れたずんどうちゃんにお水を浸るまで入れていきたいと思いますはいこんなもんかな、まあ、本日はねこんな感じで火に入れていきたいと思いますよいしょえー、っとはい 寸胴がね、沸くまでは強火で炊いて、まあ、そこからね、ちょっと香味野菜とかも入れて、中火に落として炊き込んでいきたいと思います。そしたらね、この沸くまでの間、沸いて、アクを取ってから入れる予定の、ま、臭み取りのね、野菜をちょっと切っていきましょう。生姜とネギの 青い部分でございます。ちょっとこれ香味野菜だけ先に説明して切ろうかなと思ったんだけど、今回入れていく野菜全部先に切っちゃうか。このお野菜たちはさっきの臭み取り用の野菜とは別に、さすがにね、ちょっと炊き時間をずらして入れていこうと思うんですが、今回ね、スープの香味野菜として入れるお野菜たちが、まずこちらですね。キャベツとニンジンちゃん、ニンニクちゃんでございます。 こういったお野菜たちは甘みだったりとかスープのコクあとはうまみの厚みなんかもすごく出してくれるので、えー、今回はねこの野菜たちを使ってスープにねこの深みを持たしていこうと思いますこれで下準備は OK かなでださすがにまだまだスープ沸かないんでこの空き時間を使ってこちら 今日もねキッチンドランカーに乗っていこうと思いますそれでは皆さん乾杯と、ね、うまいんだけどさうまいんだけど今現在10時26分お昼にもなっておりません<笑> まあね、こっから先は長いですから、ちょっとね、これを飲んで気合入れて頑張りましょう。ああ、うまい。で、今ね、これ沸くのが待ってる間に、先にね、ちょっと今回使うタレというか、味噌をね、仕込んでいきたいと思います。今回ね、味噌に使う食材はこれだけでございます。ひとまず、こちら合わせ味噌というか、赤味噌と言いますか、全部入れていきたいと思います。よいしょ。 ここに入れていきますのが、こちらの白味噌ですね。全部、ドバッと。あ、いいね。そしたら、続いて、こちら、仙台味噌でございます。よいしょ。そしたら、ここに、まず入れていきますのが、コチュジャンでございますね。続いて、こちら、甜麺醤でございます。で、 ここにね、まあ、これだけではなくて、先ほど用意いたしました。こちらのね、ニンニクちゃんを入れていきたいんですけど、このまんま粒でもちろん入れるわけではなくて、いやいや、この子でね、もう粉々にして、ここに入れていきたいと思います。はい、はい、はい。盛り付ける時のね、その野菜の具材たちにも、ニンニクを入れるから、このね、味噌ダレに入れるのはこれぐらいにしときましょう。 ああ、いい感じだね。今回のニンニク、こんな感じに細かくさせていただきましたので、よいしょ。そしたらね、こちらの味噌をすべて混ぜていきたいと思います。こんな感じで、えー、味噌だれ完成いたしました。よし。 ということで、スープの方がね、だいぶブクブクと、まあ、茹だってきました。まあ、このあたりでね、だいぶアクも浮いてきましたんで、せっかく出てきた、これ、血湯なんかも、これ、避けつつ、アクだけを取っていきましょう。 ま、ひとまず、アクトリはこんな感じでいいかな。今回はある程度ね、スープを乳化させたいので、これね、混ぜていく工程が結構大事で、これね、スープ自体に、この空気を含ませながら回すと、油とね、この水分が乳化してくれてっていうことなんですよ。だから、まあ、焦げ防止もあるんだけど、まあ、それ以上にね、こうしっかりとスープを乳化させるために、今回はこれ、スープいろいろと回していきたいと思います。 ちょっとこれ画面越して伝わるかなこれ鶏の脂もプクプクと沸いてきまして黄色くなってきましたよこの色味がたまんないよねそしたらこれアク抜き作業もあらかた終わりましたんで先ほど切りましたこちら生姜とネギの青い部分も臭めとりでねこのスープに入れていきましょうはい で、今回のスープは沸いてから約全体で4時間ちょっとを想定しております。まあ4時間ぐらいだったらね、お休みの日とかギリギリ再現できるでしょ<笑>ひとまずこれ1時間半ほど炊いてから先ほどね、用意しましたお野菜たちを入れていきたいと思います。 ということで、ただいまね、無事、こちらのスープ沸いてから1時間半経ちました。ここにね、先ほど準備いたしました野菜たちを入れていきたいと思います。先ほど切りましたこちら、ニンジン、キャベツ、ニンニクですね。 で、この水が減った分、ちょっとね、追加でお水を入れていきたいと思うんですけど、ただのお水を入れるわけではなくて、昨晩からね、冷蔵庫の方でつけて準備しておきました。昆布と鰹節の粗削り、一晩ね、水出ししたお水を、こちら減った分にね、追加していきたいと思います。もうこんな感じでね、まあ、水出しでもしっかり黄金色の出汁出ますから、ここにね、この出汁を入れていきましょう。 まあやっぱりね、これ動物系だけだとかなりスープにもこの尖った部分ができちゃうので、ここでね、昆布とカツオを入れて甘みやまろみを出しつつ、この一体感のあるスープを目指していきたいと思います。で、一応ね、このスープもまた沸いてから2時間ほど火入れしていきたいと思います。これ2時間炊いた後、楽しみですね。はい。 今これ120分。2時間ですね。え、炊き終わりました。2時間炊いたスープはこんな感じに仕上がっております。 さすがにね、ちょっと、親鳥のでっかい丸鶏に関しては、こんな感じで、多分ね、まだね、全然出汁取れるんだよね。ちょっともったいないんだけど、だいぶ具材も溶けてきましたし、ちょっとね、これ以上炊くと、さっきね、追加したあの、昆布水とかの出汁の香りとかも完全に逃げちゃうんで、えー、今日はね、まあ、このあたりでスープこしていきたいと思います。 ということで、本日のスープはね、こちらで完成でございます。このスープなんですけれども、この後一旦しっかりと冷やしまして、一日寝かせてね、まあ、動物系のちょっと尖った部分とかの味をまろやかにして、明日ね、ちょっと食べていきたいと思います。 ということで、えー、動画ではね、一瞬だと思うんですが、えー、翌日になりました。ただ、さすがにね、ちょっと早い時間なんで、撮影をしながら、ちょっとトッピング系を準備する気力がなくてですね、えー、回さずに、 え、本日ね、使うトッピングの準備をさせていただきました。本日ね、トッピングに用意した具材たちはこちらでございます。で、今ね、もう12時過ぎなんですけど、夫婦揃ってね、お昼また食べておりません。なので、えー、撮影用のね、自分のでっかいのを作る前に、まずはね、うちの奥様のラーメンを先に作っていこうと思います。そしたらまずは、具材とかね、炒める前に、先にね、 中本さんといえばの麻婆餡を作っていきたいと思います。これね、昨日作りましたスープをちょっと、これざっと、これね、スープをちょっと入れまして、ここに木綿豆腐と、でだ、ここにね、あの真っ赤な麻婆餡を作るための唐辛子入れていきたいと思います。で、そしたらこれ一旦火止めまして、仕上げとしてこの水溶き片栗粉を入れて、 しっかりとね、あんにしていきたいと思います。ちょっとね、僕、普段ね、北極しか食べないから、どれだけね、この麻婆あんに粘土があったかっていうのは、そんな覚えてないんだけど、どうでしょうこんなもんかなたら、この麻婆あんは完成と。続きましては、こちら、中華鍋を使って、スープ作っていきたいと思います。で、まずこちら、火にかけまして、ど、えっとまず、はい。 お肉ね、こんな感じでしっかりと炒めましたら、ここに、えー、ピーマンと人参、で、えー、キャベツとキクラゲに、最後にこちらのもやしと、で、ここに昨日作ったこちらの味噌のタレを入れていきます、うん。ある程度これ、野菜がね、しんなりしてきましたんで、ここにスープを入れていきたいと思います。 今回スープは 400cc ですね。ういまあ、このね、炒めたお野菜にスープを入れてね、この野菜たちの出汁をこのスープに移してこそ、タンメンですから。じこれね、しっかりちょっと火入れしていきましょうか。もうね、めちゃめちゃうまそうな匂いしてるんですよ。これね、今スープ作ってる間に麺をね、茹でていきたいと思うんですが、 今回はこちらですねで。中本さんね、持ち帰り麺やってまして、これ、ね、実際にお店で販売してる店舗の麺をね、購入させていただきました。よっ、い。ということで、今ね、もう麺茹で上がりますんで、早速ね、これトッピングしていきましょう。そしたら、まずは、こちらね、茹で上がった麺を投入させていただきまして、で、この上にスープと具材を乗せますと。はいはい。そしたら、用意しました、こちらの麻婆餡ですね。 う, わうまそ う, そうで最後にこれ用意しましたチャーシューたちですね、えー、ほうれん草と最後ネギもトッピングして相変わらず僕の盛り付けのセンスのなさが光っておりますがラスカル風蒙古タンメン、えー、完成でございますまずはねこれをうちの妻に食べていただこうと思いますどうスープおいしいおいしいおいしい、うん おいしいいただきました。中本さんぽさはある。うんー、味噌が濃い。ああ、味噌が濃い麺、うん。上がってきませんな。<笑>上がんないに、ね、<笑>具材がありすぎて。怖くてあげられないですな。あー、来たね。その麺だ。ああ、いいね。中本さん。うん。辛いね。中本さんより辛い。でこれ食べてみて全体的に何点？八十五。八十五。 まあまあ高得点ですね。はい。ということで、えー、今回作ったね、中本さん風の猛虎タンメンですが、うちのね、妻から85点をいただきました。いやもうね、この時点で満足なんだけど。<笑>続いてね。 え、僕のラーメンも作っていこうと思うんですが、ちょっとね、この工程数も多くて、このデカ盛りを作るときに撮影しながらやると、まあ間に合わないのかなっていう感じなので、申し訳ないんですが、調理シーンはちょっと置いときまして、次のシーンは、私のお部屋で、実食シーンでございます。ということで、ただいまね、料理作り終わりまして、部屋の方へ移って参りました。皆さんね、 急に画面案件っっぽくなったでしょ皆さんね、忘れていたと思うんですけれども、この動画はプロモーションを含むですから、先にね、ご紹介させていただきますと、今回ね、これ、画面に見えております。こちら。 二種の商品ですね。東和乾物株式会社さんという会社さんからお声掛け、今回はいただきまして、味変の調味料を作らせていただきました。で、こちらの商品がブラックペッパーの効いた黒と旨辛の赤ってことなんで、今回ね、せっかくこの旨辛な一杯作りましたんで、まあ、このね、旨辛の赤だったりをいろいろとね、味変として使いながら食べていこうと思います。それでは、早速ね、いただきます。と、まずこれ、ちょっとスープから。 うわ試作の段階で味見はしたんですけどまだねちゃんとした完成品食べてないんでいただきますあーうまいねうんまたちょっとね本家の中本さんとは若干違いますけどでもねしっかりとこの鶏のうまみとか野菜の出汁感これがねしっかりと染みててめちゃめちゃうまいっすね あ<笑>ちょっとねじかじさになっちゃうけどこれは完成度高いようまちょっとこれ麺いっちゃいますかょちょっと麺いただきますうんうまーーやっぱりね中本さんの麺使ってますからそれうまいっすようん あー う, まうんもうねこの大好きな味が今家で味わえてるって思うとめちゃめちゃうれしくてしょうがないんだよね、まあ、過去ね自分で作ったラーメン何作品もあるんだけど今ね一番テンション上がってるかもしれないちょっとねこれ我慢できませんのでいつものいかせていただきますああ このね、結構濃厚な味噌ベースにビールがめちゃめちゃ合うんですよわーそしたらこれ自作で作りました麻婆あんもこれスープに溶かしていただきたいと思いますうん やっぱり基本のスープがね、お店さんとは違うので、まあちょっとね、似てるけど違うなーって部分あったんですよ。でもこのね、辛い麻婆あん混ぜると、一気に中本さん感が、こう、ぶち上がってきて。<笑>マジでね、本家っぽいよ。うん。そしたらね、このあたりで結構食べ進めましたんで、僕が共同開発させていただきました。味変のね、アイテムを使っていきましょう。 まあ、やっぱり先にいただくのが、こちらね、大本命、このラーメンには絶対合う、ね、旨辛の赤を使っていきたいと思います。これがね、唐辛子ベースではあるんですけれども、ね、鰹節だったりとか、いろいろこのだし系の粉末が入ってるんで、辛いだけじゃなくて、かなりね、旨味がアップするんですよ。いや僕はね、これ旨いの知ってるんで、今ね、この見た目だけでよだれ爆発してます。 う ん, あーうーま<笑>うーん今回のスープはねほとんど、まあ、鶏メインで動物がメインのスープなんですけどこのね味変アイテムカツオ節とかが入ってるんでこの魚介系のうまさがプラスされてやっぱりねこれはこれでかなりうまみがアップしますね。 うまそしたら続いてこちらの黒もね味変で使ってみようかなと思います黒のね中身はこんな感じでございますこちらもねもちろんブラックペッパーのみだけではなくうまみの強い食材がたくさん入ってますんでこれ合うと思うなうんうまっうまっ 今回のラーメンに黒ものすごく合うわ。これね、唐辛子の辛味だけじゃなくて、ブラックペッパーの辛味が加わって、ね、後味のさっぱり、ピリッとした感じが増して、めちゃめちゃ合いますね。うん。うまっ。うん。うん。 ちょっとね夢中になりすぎましてこれ用意してたのりのトッピングするの忘れてましたわうわうんうんーってことで こちらがね、ラストの一口でございますああはいごちそうさまでしたということでね、えー、ただいま自作で作りましたこれ中本さん風のタンメンで、ね、作っていったんですけどめっちゃうまかったわやっぱりうまい で、今回のね、この美味しかったタンメンに合わせさせていただきました、こちら、2種の調味料ですね。いや、今回ね、このラーメンに使ったんですけど、カツオだったりとか、旨味の強い食材たちがたくさん入っておりまして、誰もが好きであろう、美味しいと思うであろう商品に仕上がっております。 今回ね、僕がこれ試した組み合わせで食べたいなと思った方は、今コンビニとかでも中本さんのカップラーメンも売ってるんで、まあ、そちらにね、合わせてもらっても絶対美味しいと思いますし、今回ね、かけさせていただいたラーメンだけではなくて、丼物だったりとか、お肉だったりとか、揚げ物だったりとか、本当に何でもね、こう、合うような調味料になってますんで、ぜひね、皆さんこちら購入していただいて、ご家庭のね、料理を、またね、さらにワンランク、ツーランク、美味しさをアップしていただければなと思います。 で、こちらの商品なんですけれども、えー、僕のね、今この動画の概要欄の方に購入ページがございますので、ぜひね、気になっていただけましたら、こちらの赤と黒、購入してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃね